카가나 、네、 집으로겨울여행을가는세사람하지만사쿠짱이이여행에동참한것에대한불만가득한카나짱입니다고서너를보고서너를보고서너를보고서너를보고서너를보고서너를보고서너를보고서너를보고서너를보고서너를보고서너은보고서너를 유키는선물로줄과자를열심히먹어치우고있네요 a z a r Yashimi, Bogotio, g o i 家でも絶対食べてしまうゆきちゃんはその通りでしゅまったく去年見たく正月太りしてもしんないからね大丈夫ですよ先輩ご実家用に私も用意してますし着いたらまずご両親にご挨拶と先輩との仲をご報告してそれか ら, それから先輩後輩だしねで奏先輩はすみすみまでおいさくちゃん<笑>うわ、ん、来たの<笑> ちゃんうちにも近所にも温泉とかないよてか危ないから一緒に入んないってまずえっな何どうしたのもう何を言ってるんですか奏で先輩たらはこういう旅行のお話の時は温泉ですよ温泉しかも露店と決まってるんですよ 自然な暗い濃い揺れとかなんか手前に咲くとか岩とかシャンプーのボトルとかが意図的にあるんですよ、うん、で、うん、無駄にはしゃいだりなんかしてなく、うん、ちゃん、ね、ゆきちゃ ん, んちょっとさわせていろいろうんまあ今回は夕日もなんとかなったことだしこれはあるわけ で, すで嬉しょ、うん<笑>うん、<笑>ほんとにごめん。 카나네마을에도착한방눈만이이세사람을맞이하고있네요카나데센파이응에토오리릴바션마치가테르나테코토아왓테르게도넌데예가이사트토카인킹사가코치노데도잃어도거노호가 σκuna 이오하휴가혼토니짠토스테이키나인데스요네 そこに書いてあるじゃん都会の人から見たら田舎なのは間違いないけどねすみませんこういうとこ初めてなんで<笑>それでここまで結構かかりましたけどあとどれくらいなんですかうーんこの時間はバスないから歩いて1時間くらいかなこの雪の中ですかあと3時間待てばバスあるけどそれでも40分は歩くよ タクシーとかは隣町もにい台あるだけだから、無理だと思うけどえっと、もう帰るのやめて、どこかをせんかいいんでどいやいやうにじのモいクよんさこやちゃんだすかな、この子は。 ありがとゃありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。 姉ちゃんがポカやっておまけがついてくるって言ってたけどそれそれ言うなって何なんですかこのお子様はかなで先輩あんたもちあごめんねさくちゃんこっちは妹のしずくえっと中1だっけ妹の年忘れるなんてかな姉ちゃんひどいよねそういえばこの間の私の誕生日も ゆき姉ちゃんに言われて思い出したんだって、うん、あゆき姉ちゃん、うん、プレゼントありがとうねえっとく暗くくなんないうちにそろそろ行こっかしーちゃん先輩の妹さん生意気 い, いえきついですね、まあ、うん基本的にいい子なんだけどゆきちゃん以外にはだいたいあんな感じなんだよねしーちゃんは。 先輩ん家結構大きいんですね、うん、代々農家だからとちもちなだけだって昔はいろいろやってたみたいだけど今は農業だけだしこっちはもともと広いからねあしーちゃんお母さんは神戸に行ったよ今朝はっえー、なんで出稼ぎ先で父ちゃんがなんか怪我したからって付き添いで怪我自体は大したことないみたいそれなら早めに連絡くれれば。 ついでだか私物見た帰ってちこがある。でしょあたしょがそそれはそうだねちゃんにも 한편카나의동생시 n 하는언니와유키의관계를의심을하네요 n n o t s a ゆき姉ちゃんのことゆきちゃんって呼ぶようになったんだねな何どうしたのよいきなりうちにいた時はずっとゆき姉だったのにねいやねねえなんてかさその今のまま向こうで進学するので話飛ぶねえしーちゃんまあ受かればねそのつもり美大だから一発は難しいかもしんないけど一浪してダメなら帰ってくるかも うんじゃああと2年したら帰ってくるのいやいや縁起でもないだってかな姉ちゃんにもらった絵似てなかったもん、うん、てかしーちゃんちゃんと学校行ってるたまにえっとさその友達とかに何かされたりとかそんなのないよ、うん、じゃあさだって外出ると寒いんだもんあのねどう ななちゃん、うん、しーちゃんなんか手伝おっかうん大丈夫母ちゃんが大体いいやっといてくれたからあさくちゃんは客間の方で休んでるって疲れたんじゃないかな多分そっか旅費使っちゃったかの姉ちゃんが悪いんでしょ、うん、私の誕生日は忘れちゃってたくせに自業自得すみませんあはは<笑>、そういえばしーちゃん学校の方はどう さっきカナネジャンカラモキカレタ。お、そうなんだ。外出ると寒いから嫌なんだってさ。そう、言われだったのシーちゃん、シーちゃん。私のケイトのパンツ貸しげよか、カステギョク。そういうことだ、シーちゃん。<笑> 앞으로이들의스토리는어떻게전개될까요지금까지캔디보이3화였습니다